でえー、と手話動画がついた電子書籍を作ろうということでテーマがついてます、でこれはあの、えー、とこれから作るのはこんな感じですよというあの、あたかも本物のようですが、これははめ込みですので、えー、インターネットからこういうあのタブレットの画像を持ってきてそれに、えー、とキャプチャーしたものを貼り付けているものです。 ここに静止画像があってでここにあの手話の動画が入っていてで、えー、とこれからあの私の次に川 村, 村先生がお話しするデイジー の, あの様式に従ってあのこう黄色いところを反転しながら読み上げていくということができるアプリを使っているんです。このアプリは山本和久さんというあの 大阪府立防学校の先生が自作されて、えー、アップストアに上がってるものでフリーのものですので、えー、と自由に使うことができますただしいくつか制限があってあのえっ、ー、と静止画が1枚とか動画が1枚とかなんかあんまりたくさん入らないので何、えー、て言うかな大きなものは作れないんですけどもただその動画が再生できるようなデイジーの あのアプリっていうのは世界中探してもこれしかないかもしれないって話もあって、えー、ちょっとあの他に選択肢がデイジーということを選ぶと他に選択肢がないということもありますし山本さんっていうそ の, その近いところの人が作ってるんでこれを使わせてていいただいてます先ほどちょっと話した話ですが、えー、デイジーで動画を入れようと。まず最初その あの視覚障害関係してる方もいらっしゃるんで音声図書トーキングブックっていうのかなあのテープカセットテープのね本1 CD の本であの「音声のデイジーへ」という流れをご存知だというふうに思うんですけど、まあ、川村先生もかなり苦労されていてなかなかこう入っていくのには最初。 あの抵抗があったみたいですね、であったみたいですけど、私も見て知ってるんですけど、盲学校にいましたから、新しいものが入るにはやっぱり大変で、今はもう、あ, のあるのは当たり前なんですけどあの、10年ぐらいかかってると思います、も う, もう中にこういうのが入ってるんですね。それから、えー、と次はですね、えー、昨日あの井上先生がお話しされた話で、えー、ディスレクシアの人たち、発達障害の人たちが使う。 テキストと音声を同期するようなマルチメディアデイジーと日本で呼んでますがこういうものができてきたで次は今度は動画が入らないということで今進めてるんですがあ、えっと後でこの次の講座で川村先生がお話しすると思うんですが動画の使用は今回は、えっと、今回の国際会議ではきちっとは決まらなかったそうなんですがいろいろ理由があっていることだと思いますけどもあのそういう方向性は出てますので進むと思います で, こ, ういうでこの辺の話はですねこうやってこうやってこうなっていったっていうのは表面の話で最初からここはターゲットに置いてるんですよねですからあの進展としてこういう方向で進んでるけども動画を入れてこういろんなものを一緒にしていろんな人の対応できるようなものにしていこうというのが狙いなんです。でそれはあの3、まあ、20年とか あ30年とか前かなすでにこういう手話や対応という話が出てますので、えー、進んでいるわけですねで児童生徒の個別の読書のニーズに合わせて、えー、いろんな表現手段を考えているとでベースになるものは共通のソース で, できるといいねっていう話なんですよねで 今日の話の内容、ちょっと、あのえー、とこのなぜ手話動画なのか、このビデオをお見せしますけども、えーと、実習を先にやります、で、のじきひらめきで作って、う当事者ジ交えての使用検討というのは、今日あの聴覚障害の方は来てないので、あのこれはできないんですが、あの間接的な形で、ね、進めていきたいなというふうに思っています。 先ほどちょっとお話しましまたここにウェブページから印刷したものですけども、えー、と東京都聴覚障害者連盟という童話、えー、連盟の傘下の団体があってでそこの事務局長を私が老学校に関わった頃から知っていて越智大輔さん越智事務局長という方なんですね。 でこの方に先週の木曜日にあの私と井上さんで会ってきていろいろ資料を見てもらって今日紹介するような資料を見てもらってどういうことがやれるか聴覚障害者の立場 で, です、ね、あの語ってもらいました。 はい可能性はあると思います。簡単に手話動画が作作れれるるるるととと組み合わせららいいいいうののははてもいいと思いますいいと思いますできりとするーは、ね、子どためにを勉強する作り方 聞 こ, かだから聞こえる人がもっと手話を勉強したいというための教材としての使い方がその方向性を は, はっきりしてそれに合わせて作っていけば広いろいろ使い道は広がると思います先ほどおっしゃった一般のろうあ者が内容が難しい内容を分かりやすく伝える特に生活に関わる命に関わる内容例えば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 糖尿病の説明文書または医学用語、専門用語の内容を手話を使って分かりやすく説明をする、そういうのはいいと思います。そういう使い方はいろいろ考えられる、そういう部分はいいと思います。そのための目的使い方をはっきりしないと、中途半端になるかなと思います。これはいい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 こう読んでで勉強ができるそれもありますし例えば聞こえない人が病院に行って手話通訳だけでは限界があるという時に先ほどおっしゃったように糖尿病についての詳しい説明をこうこれだよって見てもらうとかこういう内容とかそういうふうにも活用できると思います。医者がが話す専門的なななな内容を手話通訳サポートしてもなかなか分からない で、分かるように、に変えて話すとか通訳だけでは限界がありますので、最初から聞こえない人に分かるようにあの作って説明アプリを作れば分かりやすいかなと思います。それを作っておけば、病院に行って聞こえない人が糖尿病。 ということであれば詳しい説明が必要というときにあのそれを出してもらって、うんうん、こう説明をするといういそういうふうな使い方はあるのではないかと思います。お医者さんでその協力してもらえるような人っていうのは誰かあおります。あります。しゃやができるお医者様もいらっしゃいますし、病態医師も最近増えております、えーえー。そうですね。ちょっとじゃあ。 探して協力してもらって。えー、それだ 大, 大事だね大事だ。大事だ、大事だ。命に関係する。そうですね。そう、作るって、もちろん、できるんじゃないかなと思ってます。わかりました。そういうい、だいたい、何作れるというのはうのとてもいいと思います。これって人もいろいろいるってことがこの資料に書いてありますけど、例えば、あの。 高齢にななっっててて耳が聞聞ここええいいいよっていう人は、たわけですよね。そうすると、えー、テレビが何やってるかわかんないんで字幕が欲しいっていうところに行くだろうしあの聞こえやすいようなスピーカーとか手元のスピーカーとかあるといいねって話になるし、えー、行くんですけど、まあ、手話の習得までは必要ないなと思う。 でいらっしゃると思うんですよね。私の母はも う, もう80過ぎてますからよく聞こえなくて誇張をきつけたりしてますけどなかなか聞こえにくいんですけどそれでえっ、ー、とそうあの地上波あの、字幕が入ってるけどなんで BS は入んないとって怒ってましたけど<笑>確かにそうだなと思いますけどねそういうようなことを話してましたまあ年々高くなってくるとテレビっていうのはかなりね重要な一応占めてくるんで。あの ラジオが聞こえなければテレビだろうなというう思います、ね。えっ、ー、とそれからとは手話もですね、そのその人のそのおい立ちとか途中から聞こえないとか聞こえるとかによっていろいろあって、NHK の手話の講座って二つあるのものですか。みんなの手話とそれからなんだっけあの中途出張者の ための手話教室みたいなの2つあってですよねで文法も違うしで片方の中途出張者はあの我々が喋ってるような日本語に対応するようなものを手話で置き換えただあの完全に単語ずつ置き換えると意味が変なふうになっちゃうんでそこは工夫するんですけど置き換えていくそからそのもう一方の手話はあの日本手話というふうに言いますけど。 あのネイティブの手話であるとでその他にもいろいろ変形がありましていろいろなんですよねでそういうところのこう多様性があるので、えー、こういうものを作る時にはあの配慮していかなきゃいけないしそれからあの学校によって手話の表現が違うってのもあるんですよ。